装置は完成した。が、奴が来てしまった。もう終わりなのかもしれない。お前たちはずっと俺らのそばで共に戦ってくれていた。奴の中に何があるのかわからない。だが、まだ希望はある。奴の中を徹底的に調べなくて